鳥取市のね、鳥取駅の南の大江町っていうところにね、えー、公益財団法人、鳥取人権文化センターっていうところがあるんですね。ここは昔ね、ブラック解放研究所って言ってたんですよ。つまりブラック解放同盟の関連団体で、十何年前かな。その頃は年間一千万ぐらい県から補助金出てましたね。さらにその上にあの、出版物をね、県が買うんですよ。 県とか、あと、鳥取県館の自治体はね。まあ、今どうか知らないですよ。とにかく、そういう団体なんだけども、そこがね、インターネットのウェブサイトでね、この人権啓発パネルっていうのをね、公開してるんですね。まあ、実際これパネル飾ってたんでしょうね。のその、人権文化制団。あの、行ったことあります。あの、茶色い建物かな。これ、タイトルからしてちょっとね、嫌な感じします、ね。普通の人の自覚なき差別。 差別があり続ける社会を支えているのは A さんが働く会社ではこの日ブラック問題がテーマの人権研修が行われました研修後同僚の会話を聞いた A さんは心がチクチクもやもや悲しいような腹立たしいような気持ちになりました A さんは被差別ブラック出身ですが同僚にそのことを話していません僕らみたいな話題若い世代はブラック差別なんて別に気にしないですけどね だよね。私も被差別プラグの人と普通に付き合ってるし。A さんはなぜか、悲しいような腹立たしいような気持ちになったの、なったのでしょうか。なぜでしょうか次に答えがあるのかなと思ったらね、なんか撫でて終わりですね。 A さんはなぜ悲しいような腹立たしいような気持ちになったのでしょうかこれはね、この動画を聞いてる方はもう大体わかる。A さんの頭がおかしいからですね。A さんがちょっとおかしいよ。これメ、メンヘラです、メンヘラ。ちょっとね、頭おかしい。なんかもう、あれですね、ちょっとこの、うん、ちょっと病気の一歩手前って、教会ですね、いわゆる。で、あの時、あの時も、高校の人権学習の授業の前、クラスメートの会話に、人権学習ってだるいよう寝るかも。 彼らにとってどうでもいいことなんだ。人権学習がある日はいつも居心地が悪い。学校休みたかったな。なんか傷つく。多分悪気はないんだよね。良かれと思って言ってくれるんだ。どう言ったら分かってもらえるんだろう。学生時代、被差別部落出身であることを思い切って友人に打ち上げたとき、どこに生まれたとか関係ないよ。気にしないよ。みんな同じ人間だよ。簡単に関係ないって言うんだな。私はこれまですごく悩んできたのに。 私にとって、とても大きなことをなんだか軽く扱われてみたい。こういうのね、ちょっと、なんか、やっぱりね、これね、なんて言うのかな。な、まあ、ほとんど病気ですよ、これ、A さん。病気ですね、ほとんど。もし発言に抗議した、抗議したら、なんでもかんでも差別をくっつけようとしすぎ、敏感すぎるんじゃないの僕は差別してるって言いたいんですが、こんなんじゃ何にも言えなくなっちゃうよ。 って言われるかもしれないって思っちゃって、まあ、この辺省略しますね。あの人たちにとってはきっと些細なことなんだよね。それをいちいち、いちいち気にする私がおかしいの。もやもやすることをきちんと説明できない私が勉強不足なだけ。くよくよ考えるくせに結局何もできない私が悪い。こんなことがあるたびにしんどいし、いつまたこんなことがあるかと思うと不安になるよ。これね。これね。まあ、 分かった分かると思うけど、まず、この普通の人っていう言葉はすごいでしょ結局自分は普通じゃない特別なんだっていうね。なんかもう、生民意識というか、で、あの人たちって誰だよっていうことだね。あの人たち。多分ブラック外の人たちって言いたいんかな。で、じゃあそのブラックの人にこのあの人たちとなんかこういう態度取ってたら逆に差別じゃないですかだから、このあたりはね、やっぱ、童話行政とか、こ童話教育とかでなんかどっぷり使ってしまう人たちの病理っていうかね、 自分たちのやってること自体はね、それ、立場逆転したらものすごい差別的でおかしなことだよっていうことに気がつかないんですよ。だから、ちょっとある意味、精神の病とか。で、最後はすごいんですよね。あのね、昔は、昔からね、実はこういうのあるんですよ。無関心は差別とかね、そういうような教え方。それはもう何十年も前からあるんだけども、これね、2019年の資料なんですよ。チクチクモヤモヤさせる者 の, の正体は、それ、 マイクロアグレッションです。発する側には相手を傷つけたり、差別したりする意図はないものの、社会的マイノリティに対する無知や存在の無視、偏見や差別意識が伝わる言動のことをマイクロアグレッション、些細な見えにくい攻撃と言います。で、普通の人も自覚だき差別ですって言ってね、フラッチョーというね、この4本指の人権啓発キャラクターがなんか変な顔で指摘してますよね。いや、この辺、ここまでね、 ちょっと先鋭化してるとは思わなかったですよ。その、いや、昔からこういうやり方やって、それで理解されないのは自分たちのやり方おかしいんじゃないかっていう、はん、というふうにね、あの、反省するんじゃなくて、そうなんだマイクロアグレッションなんだって言った自分たちが正しいんだこの周りの普通の人たちがおかしいんだっていうね、なんでこういう心理に陥るかっていうと、やっぱ手が詰まってるんですよね。ブラック解放運動って、 というものが、やっぱり差別者という敵がいないと維持できないんですよ。まあ昔はそれなりに差別者という人いたのかないたって言ってもね、そんな昔から大していなかったですよ。というよりも、やっぱ昔なんか自作自演できましたからね、そりゃ。自分でそのトットの便所に得たとか書いて、それで差別落書きを放置して、 した駅員が悪いだってとか言って、あの JR の駅員なんか吊るし上げたりとか昔はできたんだけど、今あっちこっち防犯カメラがあるからそんな自作自衛もできないじゃないですか。うん、まあ、こうやってねネットでいろいろ広まっちゃうからその球団だのやってもね痛いことやってるってこう IC レコーダーとかで撮られて今広げられちゃうからそういうこともできないと。あれだ駅の南の事務所に こ, こもってこうやって。 ブラック解放運動っぽいことをやるんだけども、まあいよいよ誰にも相手にされなくなるわけですよ。だからまさにこういうことを言われるわけですね。うん、僕らみたいな話題若い世代から、若いも何もね、もううちの じ, じいさんぐらいの世代からこんなことは気にしてないんですよ、本当はね。で、いよいよ自作自演なんかもできなくなっちゃったから、もう手が詰まって、もうこれ一般人、普通の人こそ敵なんだと。ね。 普通の人、あの人たち、ブラック街の人たちこそ敵なんだっていうふうにね、なんかもう、あれですよ、あの、昭和の頃のあの、あの、極左過激派とかですね、あの、あとは平成初期のもうオウム心理教みたいなもうカルト教団と同じで、敵をね、作らないとやっていけないような心理状態になってんでしょうね。 なんかもうここまで先鋭化するとは思わなかったですね。だから、この資料っていうのはね、ある意味啓発になるわけです。こういうおかしなことをやってる人が未だいる。ブラック解放運動とか動画行政って何なのかっていうそのおかしさ、気持ち悪さっていうのを理解する上で大事な資料だと思うんですね。でも、ちょっとここまでね、先鋭化してるとね、ちょっと僕も心配ですね。ここまで追い込まれてるっていう状態だったら、 なんかいずれこの人ら、そのうちテロでも起こさないかっていうぐらい、ちょっとここまでね、メンタルがいってると心配しちゃうんですよね。ねいい加減にね、もう、役割を終えてるものについては、引導を渡した方がいいんじゃないかと僕は思います。ということでね、今日の啓発動画でした。あの概要欄にね、このリンク先とか書いておきますので、ぜひね、見ていただければと思います。